ごご視聴ありがとうはい箱根登山鉄道に乗るために、えー、VSE のロマンスカーで箱根湯本まで来ました去年の台風で結構ねあの被害が出てたんですけど復旧したってことで7月23日に復旧したってことでね、えー、乗りにやってきました エヴァンンゲリオンの階段になってますまあの第三神道教師がね箱根にあるってことでえエヴァンゲリオンの絵が貼ってありますトコトコ切符というのを買ったので一日あの乗り降り自由ということになりますトコトコ切符が買えたんでまあ一駅一駅ねちょっと途中下車の旅っていうのをちょっとやってみようと思います まずは箱根湯本駅からスタートしたいと思います、はい、そろそろねあの箱根登山鉄道が出発するみたいなんで、えー、ちょっとここで出発するシーンを見てみたいと思いますはいこれがねアレグラ号ですね 次に来るのが106と104ですエアコンがついてないってことなんですけどじゃあ屋根の上の機械は一体何なんでしょうね はい、箱根湯本駅に、えー、います。8時45分発のゴー行きに乗って出発したいと思います。 今度は、ね、反対側からあの、さっき撮影していたデッキを反対側から見ます。 東の沢駅に、えー、降りました、はい、25年前の、ね、写真とちょっと比べてみましょう25年ぶりに遠野、えー、沢駅にやってきましたなんかすごいすごい25年ぶり<笑>でもあなんか昔の写真とあんまり駅の、ね、形があんまり変わってないようにも感じますけどなんかすごいですね 8時49分に到着して次がね9時9分なんであと20分ですねこの駅を楽しみたいと思います遠野沢駅には何があるのかちょっとね駅前を少し歩いてみたいと思いますがうーんどうなんだろうちょっとね一人で歩くと怖いので途中まで行って途中で折り返したいと思います はい、もういいやー。はい、折り返します。 階段があるんで階段ちょっと登ってみましょうか この弁財天というのは、えー、どうやら大正時代に松井商券の創業者が寄贈したみたいですねすごい天気がいいですねあここでね、おにぎりとか買っ で食べたかったんですけど、おにぎりが売ってなくて、まあ、ここでね。お昼とか食べたら最高かもしれないですね。 冷房車が来ました。この電車は、えー、すごい古いんで、えー、エアコンがねついてないんですね。はい。えー、次のね電車がやってきたんでそれに乗って、えー、次の駅に向かいたいと思います。まあ、非冷房車ですけど、まあ窓が開いてるんでまあなんとかね涼しく乗ることができました。 これはね、えー、早川鉄橋っていうらしいですね、あのー、出山鉄橋とも呼ばれてるみたいですで、えー、大正6年に完成して、えー、日本で最古の橋梁として、えー、登録有形文化財に指定されてますあそこに見える鉄橋が先ほど、えー、通ってきた鉄橋になります 大平台駅に到着しましまた、えー、一応9時20分に到着して次の電車がね9時40分でまたね20分ほど、えー、時間があります。 駅のね、構内に、えー、右側に見えるところに、あの花がね、えー、あって、とってもね、おしゃれな駅になってますね。大平台の駅から、えー、外に出るにはね、2箇所外に出る出方があって、今ね、これはあの普通に平らなところを歩いて、えー、出るところです。もう一つがね 階段状になってて、そこからも外に出られます。 反対側の電車が来ましたね。で、これはね、えー、箱根湯本の方に行くんで、えー、ポイントがね、切り替わるのを見てみましょう。 こちらがもう一つの出入り口になっている階段の出入り口です。 これが国道1号です、えー、箱根マラソンで走る場所ですね 大平台駅から歩いて4分ほどのところに撮影スポットがあるので来ました、はい、車輪のところがねよく見えるんであのレールブレーキがね見えるかもしれないですね カーブが、えー、見えますよねで、えー、曲線をね作る時は曲立とカントと、えー、スラックっていうものを意識して作ったりするみたいですスラックっていうのはね、あのー、レールをね左右同じ幅で曲げてしまうとあのレールとねあのスリスリしてあのキーンキーンってねあの音がしちゃうんで外側のレールを基準にして内側のレールをね少し拡大して、えー、広げてあげるっていうふうにすると、えー、スラックがね 結構、あの、起きにくくなります。 8 2 0 0系こいつ散式 3VM は伊達じゃねえ勝負になんねえ2 0 0 0系の爆葛なんてまるで止まってるようにしか見えねえよストレートでちぎるのは勝手にだどこれは1対1のバトルだ遠慮はしねえぜ<音楽> ダウンヒルバトルどうだったでしょうかはい駅に戻ってきました、まあ、次のね電車に間に合うように戻ってきました、はい、私はトコトコこ切符で入ります 9時40分発の電車で次の駅に向かいます。はい、スイッチバックします。 で、えー、崖がちょっと崩れてしまったところを直したところですねはいスイッチバックします この急カーブが R30 のカーブになってます。すごい急カーブですね。で、車両のね、間の移動ができないのもこのカーブがあるためなんですね。宮の下駅に到着しました。 来た電車は、えー、アレグラ号っていう愛称で親しまれてます。 9時50分に宮の下駅に到着しました。次の電車が10時3分ですね。えー、13分ほどブラブラしたいと思います。とことこ切符を、えー、見せて、えー、出ます。駅前にはなんかおしゃれなカフェとかお店がありますね。で。 なんだか、えー、孤独のグルメの、えー、お店は、えー、イロリアっていう、あのー、ステーキ屋さんかなステーキ丼か。ステーキ丼のね、お店はまた別のところにあるみたいですね。今度ね、ちょっと、えー、行ってみたいですね。 次の電車が来るかなと思ったら反対方向から来ましたあれ来ないぞ<笑>あ来ましたねちょうどこの駅ですれ違いをするためにね、えー、先に反対側が来たみたいですね 小脇谷駅に到着しました反対側の電車がなかなか来ないんで、えー、結構ね止まってましたね10時12分に小脇谷駅に着きました次はね10時27分です途中15分間ブラブラします、はい、長く止まってる電車は、えー、一線型と呼ばれる、えー、電車で えー、スイスの、ね、レーティッシュ鉄道にちなんで、えー、ベルニナ号という名前で、えー、走ってます、はい、小涌谷駅にはですね後ろの方に、えー、小涌谷の踏切がありますでそこはね、えー、毎年あの箱根駅伝をやってますよねそれで選手があの通過するときには 選手の方を、ね、優先して走らせて、電車は踏切の手前で停止させる措置を取って走っております。 ちょうど、ね、反対側はね、えー、さっき乗ってた、えー、アレグラ号ですね折り返してやってきましたね。 はい、駅前はどうやらですね、復旧工事のための事務所、工事事務所がね、設置されてるっぽいですね。で、えー、ここから多分人がね、えー、現場へ行くんだと思います。結構、あの壁のところにね、頑張れ、登山鉄道って書いてあって、かなりね、心にしみますね。 何も、ね、予習せずに登山鉄道に来ちゃったんで、まあ、ど, こどこの駅に何があるのか、まあ、よく分からずあのちょっとねどうしようもなく、はい、次の電車を待っております。 十時二十七分のね電車が来ました。これでね彫刻の森に行きたいと思います。はい。えー、右側に見えるのが、えー、箱根彫刻の森です。 10時半に彫刻の森駅に着きましたで、えー、次がね10時46分の発車ですねで16分の、はい、ブラブラタイムがありますおっと茶色のローソンを見つけましたこれはねあの観光地だとね茶色くしないといけないみたいですね 彫刻の森にに行くにはねこの道をまっすぐ行って「えー、彫刻の森」って書いてある看板を曲がればはい着きます子供と来ればね行ったんでしょうけど今日は子供が来たくないっていうんではい男一人旅になってしまいました。 反対側からね、電車が来ましたね。あの辺りにね、餃子センターっていうのがあるんですね。餃子センターね、なかなか美味しくて安いんで、ぜひね、行ってみるといいと思います。餃子がたくさん種類があります。 緑色のやつがもはや2型というやつですかね。 はい、10時46分の、はい、電車が来ました。これに乗ってね、次の強羅駅に、えー、行きたいと思います。 そろそろゴーラ駅ですね。2時間かけてね、あの一駅一駅降りて、あの途中下車の旅を楽しんできました。いかがだったでしょうか。はい、ゴーラ駅に、えー、10時49分到着しました。はい、約、ね、2時間ね持ってきましたね。ゴーラ駅はね、えー、まあ。 駅前にね田村銀活亭 の, あの本店があってそこでね豆腐カツっていうのがね食べられるんでおすすめですはい、あとはね強羅はねなんか出山地さんっていう方のねあの、家があるみたいなんでねみんなで演歌しに行ってもいいかもしれないですね箱根登山ケーブルカーですね今日はね、なんか機械の故障で 代、え、行、ー、バスに変わってます。で、まあ、これは、えー、3月に新車に変わったみたいですね、まああの。ぜひね、乗ってみたかったんですけどね。まあ、代行バスで行くことにします。まあ、今度ね、また来たときに、えー、このケーブルカーに乗りたいと思います。<音楽>はい、強羅駅の外に出て、えー、さっき乗ってきた電車がね、 出発するってことで撮影だけしてます。 サンモリッと姉妹鉄道になってますゴー駅前はこんな感じです大光バスに乗ってソウウン山という駅までね行きたいと思いますあのバスが大光バスですねあれに乗って行きます